Thank、you Thank、you たたう、うん、ご飯食べてななななな、うれもうだかなもうなくなったかかっっっもくサラダがさドレッシング足りなかったどの程度味しみてるか分からへん。 レモンきだ<笑><笑>うこれパス、うな、うんなれ見てるけど。 なおいしいこれもうんああ。ーちょっと美味しいな今くや日曜日定休日やこんなに食全部食べちゃううんちょっと食べるうんここに置こうかうん、ここに だ<笑><笑><笑>からトハルハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ中心に周りが回ってん、ハハハハハハハハハハ 恥ずかしい行い、オートコンシが絶対してるやん、思春期の時とかってうんたえば深掘りせんじゃんじゃじゃー、おいでこっち見てもいいですかいいよ 美味しくな